<笑><笑><笑>ああ<音> あ, あ も, もしかして私のプロデューサーですか<音声>はい。Not much later。<音声>あっ、そうだ でいっぱい買ってきました hey, what's up, Hello. あとうちは家族が多いから家計的にも助かるなって、うん、プロデューサーとても嬉しいです肉汁ブワーッてなっててうちで食べるお肉と全然違います